半径 20m エメラルドスプラッシュを間抜けなシルガイザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということをさしてみろディオンスタンドザ・ワールド<笑><笑><笑>員いきなり は次は上太郎貴様だ。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 呪い呪いザ・ワールドは最強のスタンドだ時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスター・プラチナより上なのだ俺のスター・プラチナと同じタイプのスタンドだなら遠距離へはいけないがパワーと精密な動きができる貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかったま試すほどでもなかったようだが試すっていうのは 傷にもならない撫でるだけのことを言うのか2万円の下ズボンが破れたがよどうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだはあくだらん挑発に乗ってやってもうちょっとだけ試してやるかガレッディ7秒経過 どうえ